もうやめにしないかこんなこと T さんちの犬チャンネルどうも T さんちのデニオです早いもので YouTube 始めてもう1年経つんだよいろいろあったなそんなわけで初投稿動画を振り返ってみよう企画パンパンパンパンパン ありきたりだけど、せっかくだから、どんなのだったか、さっぱり覚えてないし。新鮮な気持ちで見られるかも。それじゃあ、早速、行ってみよう。<音楽>おお、懐かしい。そうそう、お散歩動画ね、こんなんだったわ。<音楽>いろいろと、ういういしい。 さて、からの切り替ええぐいなうんうん、今でも気になるお、男前うわうわと思ったらわしかうわうわうわうわうわう わ, うわこれマジかおじさんアピールすごいな 今やチャンネル登録よろしくって言っちゃってるな、うん、よしちょっと走るスピード上げてみるかもうやめにしないかこんなこと辛すぎるここじゃないなああ、これねそういえば言ってたね 結局やらずに一年経った。あそこでもないな。これ、何探してたんだっけ。今もバリバリの独身なんで、彼女募集中でーす。<笑>ひょっとして俺、太った。<笑>お。あった、あった。ああ いい声で用をすな初投稿動画でやることそれいまだにトイレは近い VTuber の目標は達成したけどこれについては解消されてないもうほんと心臓悪いなでも改めて1年迎えたんだなっていう感慨深い気持ち これからもいろんなことにどんどん挑戦して面白い俺やかわいい俺をたくさんお届けするぞ2年目の俺もよろしくね高評価チャンネル登録もよろしくそれではまた<音楽>